皆さん、こんにちは。忽那オンです。なんか物音でお分かりの通り、これから私、やっとお昼ご飯食べるうん<笑>。初めて、なんか、食べながら配信とか。でも、基本、あまり喋ることもないから、あれなんですけど。 いただきます、うん、あき今日午前中ずっと歩いてついさっき帰ってきたところでずっと何食べようってすごい考えてたんですけどあんまり冷蔵庫も何もないし。 このご時世だからけど冷凍庫にハンバーグが一個あってそれ食べますうん ひいいえ 今日天気いいからめっちゃ遠くままで歩きましたなんか、本当は配信するような時間、9時半くらいに出てて、帰ってきたのが1時半くらい。あ、前か、1時ちょっと過ぎくらいに帰ってきて。 うん。 ベンチに座ってポケモン GO してたら小さい雲が這い上がってきて急いで撮ったね今日なんか私私あんまなんか1年に1回くらいしか行く行かないかみたいな公園に行ったんですけど 意外に意外にあ歩いてるもんなんだなとか思いましたこの。この時期ってもう小学生早いんですね。なんかお昼頃にはもう帰ってたな。多分卒業式の練習なんか。 今日ハンバーグと餃子どっちにしようかなって迷ったんですよね。おひあ夜がパスタだから。と。 めっっちゃ新ラーメンが食べたかったか帰ってくる辺でスーパー1軒だけ寄ったけどさすがに手持ち手持ち110円でスーパー行ってなんか買おうだなんておにぎりしか買 え, 買えないじゃないですか。 さすがに110円で買い物は無理だ。 食べたごちそうさまでした、はああ 俺多分水筒って500もない気がするんですけど私1回しかえ一1回だっけあ1回しか補給しなかったそれで全部終わりましたうん<笑>危なかったガスが出そうになったなんか通りかかったら 地方の文学賞っていう感じで新人賞があって私今作ってるのは作ってるんですけど<笑>進みが遅すぎてなかなか終わんないので短期集中型して完成させようかなとか思っちゃいました。 350から650ってどのくらいなのか1枚で200だっけという感じでした<笑>これじゃわかんないみたいなあ<笑>んまないですよねこんな。 画面動かないでご飯食べるとか配信。ということでしばらく私がまた新しく配信しないとこの咀嚼音しか残んない配信がトップに残されるっていう変な配信雑談に入るんですよね多分。だってクッキングって ってい う, こうカテゴリーはあるけど食事っていうカテゴリーなくないですか難しいなあと私がつく使ってる配信アプリだとそういうのはなんかないみたいなんでこれはまた独自でなんかパソコンとか使ってやるしかないですかね それじゃあ、皆さん、うん、短時間ではありましたありがとうございました。もうすぐ2時だ。今日作業してないから作業しなきゃいけない。それじゃあ、皆さんありがとうございました。